えー、もう今ね熱いま中ソーラーをね見 て, 見ていただきましてありがとうございます若い方のパワー素晴らしいですね、はあ、続きまして渡たちまだまだ先ほどもね紹介しましたけどまだまだ上り坂上がり坂な3人でお届けしてまいりますそして二十歳宮家とよろしくお願いしますニマリユリの YMY でございます。 I e a n t believe 「時に涙流して」「時に何か分かって」「時に何かしてわけ」「時に涙の笑いだ Don't know t matter know We know it's 認識、北斗。